クイズ「今回新しい家族になる生き物なはなんだ? 1」1アコウモリ2アガハライモリ3ヤモリ4ニワトリ 答えは、動画を見ると分かるとかよっ何 え、これってさカハライモリじゃない？え、マジで？ちょっとキペそこにやって、キペの方におびき寄せるわ。え、生きてる？生きとる。ちょっと待ってキペ。赤赤ハレイヤモリ。あどうだい？赤ハレイモリ。しようとなってです。赤ハレイモリ。 お父さんが見つけた、ちょっと待って、ちょっと待って。ほら。え、すご。死んでる。生きとる。ちょっとち ょ, ち ょ, ち ょ, ちょっとちょっと、何。あ、え、これ、赤ハライモリ。赤、ヤモリじゃない。ヤモリ。赤、ハラク、赤くない。や、ヤモリやな、これ。でも、赤とヤモリ欲しいって言ってたよ、ね。ヤモリは。いも、イモリは欲しいけど、ヤモリは。えー、お姉さんえー、虫そらなんかあんやけど。 いい育てれるできる<笑>できるでも YouTube にでる<笑>アップできるじゃあ、ちゃんとお世話するっていう約束で<笑>何回このやりとりするのわ<笑><笑>かんないキッペ約束できますか、はい、カンタはお世話できるカンタも<笑>俺はわかんない俺はわかんないじゃあキッペお母さんと頑張ろうか でもトカゲとおんなじっぽいからまあねじゃあ新しい家族が増えましたうわ<笑>いつの答え<笑> 3番のヤモリでしたアニマル研究所最後までご視聴ありがとうございました